ライト消し忘れ警告どうも、というわけで気になり続けていた、新型未来にやっと乗れます。クジラみたいな顔つきを、仙台から引き継ぐ、デザイン上の特徴としているみたいですね。すごい斜めってますね。前の人、よくこれで返却したな。カーシェあるあるのサイレンカグレードですが、この純正ホイールは残念ですよねー。体感もそうだが、こんなデザインの純正ホイールでいいのかよ。仮にも高級車だろうに。リア側は、トランクの天板がないというか、 他段階に分かれた形状をしていますね二列目に来てみました。レザーの座り心地はいいけれど、ファブリックシートのようなクッション性はないか、ここにコンセントがあるの最高ですね。車内でパソコン仕事できるやん。仕事の昼休みに、エンジンもかけずにエアコンつけて、このコンセントから、パソコンで服用できるよな。恒例のドアノートテスト。ガッコンと閉まる感じ、剛成とかっちり感があっていいな。車内に座ると 従来型のクラウンのような食感のシートです。表面はレザーですべすべしているし、クッション性があってお尻が沈み込みます。大変座り心地がいいです。車内は高級感を持って作られていますが、あれ、なんか機能というか、構成要素少なくね、と思ってしまいました。電源ボタンじゃないよ。任意のタイミングで、水を捨てるボタンだよ。クルーズコントロールの操作系は右手で完結。オーディオのモードと、選曲もつきますね。 定番のプリウスシフトとドライブモードセレクターこんなところにスノーモードかカップホルダーに充電されないスマホき場っぽい何か上位グレードにはワイヤレス充電つくのかなエアコンは物理操作でいい感じハザードはここですね黒いパネルが指紋でベトベトですね内装のピアノブラックパネルやめてほしいよな見た目の高級感より指紋ベタベタと細かい線傷まみれになるデメリットの方が勝ると思うんだが 環境に優しそうなオープニングですね補給だけがネックな次世代のゼロエミッションカー 電子式のサイドブレーキを解除して、早速出発していきましょう。まずですね、ステアリングホイールの質感が、従来型クラウンに非常に似ている。本革でもっちりしていて、握り込むと、少しだけ沈み込んでいくような。それにしても水素車って、発進がスムーズで本当にいいですよね。ただの EV とは、またフィーリングが違うんだよ。車両総重量は 2.2 トンもあるけれど、運転していて、その重さを感じたことはありませんでした。むしろ、 快適性と走行安定性が驚異的で、重量バランスやボディ剛性にも優れた、セダンとしては理想的な シ, ャシーです。うーん、LS と共用のプラットフォームっていうけど、運転していて、やっぱり従来型のクラウンっぽい。低速域で鳴り出す警告音も、ステアリングの食感も、ペースを上げていった先での、重量バランスのいい、ホイールベースが長い車としての、素性のいい動きも、外から見てて、でかすぎるだろというサイズ感ですが、 軽いハンドルと良好な小回り、車幅間隔のつかみやすさゆえ、乗りづらさは感じないですね。全長 4975mm、車幅は 1885mm、最小旋回半径は 5.8m。うむ、動画で取り扱った中では、最大クラスだな。やっぱり大きいですよねー軽くて回しやすいステアリングと、着座位置のおかげでなんとかなってるって感じ。あれ 内部のメーターそれだけもっとこう、水素システムメーターとか、ハイブリッドシステム概略図みたいな、そういうモニタリング画面ないのステアリングヒーターが熱いのでカット。かなり温めてくれるので、冬場の燃費も稼ぎやすいでしょう。もちろんブレーキホールドついてるよ。ここの信号待ちい変わらずひどいよ。 また録画時間ベースで8分くらい待たされてしまいましたが、気を取り直していきましょう。車体は物理的にでかいのですが、単純明快なセダン型ゆえ、運転はしやすいですよ。クラウンもそうだけどさ、ハンドルが軽いのがいいんだよねー。すいすい曲がっていけちゃう。静かで、快適で、新車価格が約800万円なのも、普通に納得できる乗り味です。カーナビ画面は、 完全停止中じゃないと操作させてもらえないんですね。うーん、スマホナビや他社が優秀だからな。なんかワンテンポ遅れるというか指を認識しないし、色彩的にも見づらい。このナビの使い勝手も、クラウンとほぼ同じですね。なんかの支援システムのオンオフ設定があるけど、全部アルファベットで略されてて、どれがなんだかわかんねえよ。 カーナビの拡大縮小もなんで血の果てに配置するんですかねむっちゃ使いづらいんだけどソフトウェアの設計者は東京済みの無面の電車通勤なんじゃねえの BG4X のバッテリー残量がパーセント表示されない点もそうだがもうちょっとなんとかならんのかこの車種の水素残量もおおよそのゲージと航続距離表示だけどこの航続距離飛ばしてたらどんどん悪化するんでしょ電気自動車よりも補給が厳しい水素車なんだから 残量マネジメントのための情報はもっと表示できたらいいんですがね見落としただけかな遮音性は価格相応にはあるようだ低速走行時の接近警報サウンドハンドルの感触ウインカースティックの形状や音 これは従来型クラウンの兄弟車かそう思うくらい、市街地走行時のフィーリングが似通っています。即端に沿ってきちっと曲がりたいなら、はいどうぞ、楽勝です。どう考えてもちょっとでかすぎるサイズだと、乗る前は思っていたのですが、いざ運転してみると、何も違和感なく馴染んでしまいますね。これは驚いた。うーん、このピアノブラックのパネル、なんか、圧迫感あるんだよな。右半分の未来のところ、もうちょっと奥行き持たせてもよかったのにな。 車線逸脱警報が、ステアのボタンだけじゃ完全にカットできないので、設定の中から切れないか探します。それにしても水素ソって、本当に素晴らしいパワートレインなんですよ。旧型の方の未来も、近代のネッソってやつも、この未来も、どれも走り出しからスムーズで、乗っていて快適です。ネッソの方は高重心 SUV って感じでしたが、未来は両方とも、低重心と光合成で、動きがいいんですよ。物理的には重たいのですが、 低速域では軽いハンドルでスイスイ曲がれるし高速域ではどっしり安定して路面に吸い付くように動くしこの車の高速性能感動しますよその吸い付き感の中で前後重量配分に優れた車としてスイスイ曲がっていってくれるんだから最近の高性能車はでかく重くなりすぎだと思っていたのですがこういう世界で走れるなら それもありだと思っちゃうほど加速力はモーターで引っ張るからネガにならないし減速だって旋回だってタイヤがしっかりグリップするし高速域でも路面が荒れてもどっしり安定して快適重さを安定性と快適性に変えるワンガンミッドナイトとい う, に言うと芯のある重さってやつです市街地をゆったり走っていても気持ちいいしこれから乗るしとこうしびれますよ タイヤが鳴った音が聞こえてきたほど動画じゃ聞き取れなかったけどそれくらい攻め込めてしまうんです乗り出し数キロで重い車って本当に快適ですよね絨毯の上に乗っているみたいに優雅に足が動いてくれるんだでもな車線幅もコーナーもタイトな急な峠道に入るとそれはさすがに辛そうだよな空気圧モニターもシステムモニターっぽいのもあったわハイブリッドだと ガソリンエンジンとモーターとの余力配分で燃費を出す楽しみがあるんですが、水素だとどうなるんですかね。今の踏切のところ、映像で見てわかる通り、かなり揺れましたねー。いや実はですね、打ち付けられるような衝撃が入ってきました。快適だとは言ったんですが、安定性重視というか、足は固めなんですよね。シートが柔らかいし、重さがあるから、快適に保ててるって感じかなー。クラウンほど硬くはない。 東京の道路は狭いものですが、車体サイズに起因する、運転の辛さを今のところ感じていません。メーター内部の進路案内、何メートル先で、どっちに行くか。この2つがわかるだけでも、とても助かる。ハンドルについては、軽いと言いましたし、遊びがあって中央ら辺はだるいんですが。 ていくと一体感があるんです自然で大変安心感のあるステアフィールですよロールが始まってからロールが収まって円に向き始めるその動きの全部を的確に制御できる軽いのにセンターはダルダルなのになぜかそういうフィールなんですこれがちょうど首都高のコーナーをほどほどのペースで走るときに効いてくるわけですね右方向への視野も広く右折前の歩行者確認もはかどります やっぱ車はセダン安定だよなぁと思う。クイッと切って大きいはずの車体がカーブに沿って思い通り曲がる。ハンドルの軽さが大柄な車体をコンパクトに見せる。さあちょっと狭いところに入ってきました。こういうところだよ、でかさのネガが出るのは。 これは辛いぞと思ったんですが、意外と余裕ですね。1885ミリって、あのクソデカ R35 と5 m m しか横幅違わないのよ。でも、思った通りの走行位置にスパッと乗せられるし、車幅としても、今車線内のどこにいるのか、的確にわかる。変な癖なく乗りやすい車って、本当にいいですよね。ストレスなく、リラックスしてドライブを楽しめるんだ。また狭いカーブがやってきましたが、この狭いレーンの中で、入り口はアウト側に寄せながらブレーキン してておいてここで曲げると思ったタイミングでスパッとハンドルを切り思い描いた通りのラインに乗せていく何の特別なことはない基本に忠実愚直な走りですがそれが気持ちよく決まるんだパワーモードにしてみましたがそこまで過激になる感じはなかったかなプリウス PHV のパワーモードだと少し乗せちゃっただけで体が打ちつけられるレベルなんだけどね過剰にクイックでも乗りづらいだけさ車全体のバランスというかリズムっていうもんがある 信号待ち中に右端の操作パネルを触ってみる指で上下にスワイプできて使い勝手はいい感じなんだこのいかにもトヨたって感じのどこかおじさんくさいモニターは理想的な位置に配置されたバッテリーによって 前後重量配分も50対50らしいですからね動きに期待ですよ大柄ではあるんだけど操作に遅れなく追従してくれるから狭いところに収めてるだけでも気持ちがいいねエアコンを触ってみるのですが温度や風向の表示はナビ画面に出る感じかレンタカーの一番のボトルネックってエアコンの使い勝手だよなカーナビは電話番号でセットしちゃえばあとはやることないですからねさて U ターンなのですがだいぶ苦しいというかギリギリだね 左フロントでマーカー踏みかけた前300ニュートンメーターで約180馬力のモーターよどこまでやれるさあ行けタイヤグリップの限界に挑めパワーモードで行くぜフルスロットルフロントタイヤがロックしたのをはっきりと感じた さすがにタイヤへの負荷は高いか。あとですね、重さとパワーゆえ、モーターらしい伸び方こそしますが、特別速くはないですね。でもどっしりと安定していて、次元が違う乗り物に乗っているようだ。安定しすぎている。踏んでいくことに対して何の恐怖もない。さっき軽いって言ったステアリングだけど、コーナリングに入ると、ロールの収束とともに、ビシッと安定する。旋回前後にアクセルを緩めると、その分でノーズが円に向く。 この挙動は理想的な前後バランスによるものだ。今のブレイキングで、右フロントが一瞬キュッと言いました。安定性が頼もしすぎて、奥に行きすぎたね。ブレイキングからのターンイン前荷重になっても。 あまり深くノーズダイブしない全てのバランスがいいんですよね従来型クラウンはミュルキタに持ち込んで開発されたらしいけどそういうことを思わせる動きだスピードとしては出ているんだけどそれを感じさせず不安定な動きも一切出さず全てを手の内で動かしていけるこれはまさに従来型クラウンを80キロ制限の山道で飛ばしている時の動きだそれよりもわずかにボディは大型化し重心はさらに低くなる大柄で重たいボディだけど その重みをタイヤにかけていって、どこまでも攻め込んでいけそうだ。アンダーステアではないけど、オーバーステアの不安定さも一切ない。 気のままのニュートラルステア不思議なステアリングですよ初期は軽いのに最終的にロール方向の動きと一体になるんだからシャシーは LS と同等っていうが運転してる感じやっぱり従来型クラウンを思わせるぜ従来型クラウンを3リッターくらいに拡大してボディを少しだけ大型化して可能な限り低重心に作るとこうなるすごい車でしたよ楽しいというかひたすらに安定していて 基礎的な荷重移動さえできていれば瞬間的にタイヤが鳴る領域でもいのままだから wikipedia を見ても LS 写真って書いてありますがやっぱり体が納得しないですこれ実は従来型クラウンがベースでしょそうじゃなくても同じ開発スタッフだか開発ドライバーがチューニングだかセッティングを仕上げたでしょちょっと大型化したけど基礎的な動きが共通してるのよどっちかに乗り慣れていれば乗り換えてもそのままタイムアタックいける さて、降りてきたのでオーディオレビューです。私はオーディオ系に疎いのですが、音響は普通にいいと思います。大きい音でも鮮明です。英語のニュースで、なんかパキスタンで最低59人が殺されたとか言ってた気がするのは聞かなかったことして、オーディオの詳細設定もありますね。 ふう、言いたいことは一通り言いました。右左折の前に、拡大画面による詳細図と、バーによる距離表示があるのはわかりやすいね。そのポップアップは消すこともできるし、通行体ごとの矢印の方向まで表示される。他と比べれば使い勝手に好みが出てくるだろうが、地の果てに拡大縮小機能がある以外、特に不満はない仕上がりだな。 このまま終わっちゃいそうなので、最後に一つだけ、残念に感じたポイント。を。なんかね、内装がね、操作系統的に寂しいかなと思ったの。メーター内部で表示したり触ったりできる。機能の数もそうだけど、ボタン類も、なんか少ないなと思った。あ、この操作画面、助手席側に放り投げて、キャッチボールできるのね。 エアコンの操作パネルはよくわからないけど運転席側にだけ送風させる機能やエコ運転ナノイーもここから設定できるようでエアコン関連の操作も従来型クラウンの方が豊富だった印象ーレンモードってなんだ大生物兵器かと思って今調べたら花粉症対策らしいですね車内側にも水素と混ぜる空気側にも環境をきれいにするフィルターがあるらしいなまだ見てないところがありましたね このボンベみたいなのは何だろう走り出すと動き出すみたいだけど、燃費ゲージもあるようだけど、水素の単位がわかりません。エアピュリって何だと思ったら、エアピュリファイヤーの略で、なんかのフィルターらしいですね。ちょっと調べたら、かなり高性能なフィルターらしいな。未来が通るだけで、そこの空気が綺麗になる。 未来自身が走る空気清浄機なんだな何だろうその素敵機能むっちゃ夢あるじゃないですか走るだけで空気をきれいにする火力発電で生み出した電気を充電しなくていい水素っていいですね私の家から最寄りの水素ステーションまで2 0キロくらいあるんだけどもっと近くにあれば本気で検討するのに車自体が売れてないのに水素ステーションを増やすのは基本的に無理な話だでもさ ステーションもなないいのに水素車買おうとか思わないでしょ世界の流れに惑わされず独自で水素を研究し続けたトヨタ車はすでに完成の域にあるあとは充電ステーションさえ置いてくれればあとは補助金をポンポン出してくれれば私だって買いたいと思うよ原発が本格稼働しだしたらまた話は変わるかもしれんがな自動車メーカーは ディーラーに充電器を置くのやめて新透明のパーキングエリアを拡張して一度20台くらい急速充電できるスタンドを作れ EV は自宅充電が絶対だからな充電中にスマホでニュース読めるとか自分のブログに書く意識高い系なら別だがというかこの未来日本特有の税金抽出で補助金ドーピングで400万円台で買えないんですかね 良さが分かった人から、ポンポン買っていくだろこの新型未来が出た時から、ピンとこずにずっと興味ないって感じで、生還していたんですが、まさかここまでいいとは、ゴミヤスタカさんと、谷口信照さんが所有してるらしい。名古屋でたまに走ってる、そんなイメージしかなかったよ。車好きって EV をゴミクソに言いがちだが、水素エンジンじゃなくても、f c v ってだけで十分いいと思うがな。古い方は、 プリウスと同じシャシーで700万円台っていう点が、心象よろしくなかったと思います。でもこっちは、レクサスの LS や LC のシャシーで、この値段だからね、普通にお買い得だと思いますよ。何よりも、スポーツマシンとしての素性がとってもいいんだ。 というわけで恒例の車庫入れレビューですが、前後に長いからな、どうなるかな。ちなみに従来型クラウンは、アラウンドビューカメラがついていて、走行中にも表示できたんですよ。でもこの未来はどうだ。さっきもちらっと言ったけど、ここら辺の装備がちょっと寂しくなってるぞ。高く連動で線が動くこともないか。前後に長い車にとって、狭いところにリアを入れるのは、簡単ではない引き切ってしまって。 変な方向に進んでからやり直すことにしてますね。アプローチをミスったようで、左後ろが過剰に鋭角になっていたようです。小回りは効きやすいと言ったが、それはハンドルの軽さや視認性によるものであって、物理的にはでかいからな。コンパクトカーや、ミドルサイズのファミリータイプのようには、いきませんでしたか。お尻さえ入ってしまえば、一度前に出して、微調整するだけなんだがな。はなんだそれ、お前もそのタイプかよ。どうやら移動中にドアを開けると、 勝手に P レンジに入ってしまうようです。くそ不便なので何とかして欲しいんですが、これ設定できるか、ドアシルのところの、検知センサーを外したりすると、無効化できませんかね。反射的にというかいつもの癖で、またやってますね。慣れによるところはあるが、物理的にもでっかいし、注射はやりづらいと言わざるを得ないな。前後に長いから、ちゃんと止めないとはみ出すリスクあるし、横幅も太いから、狭い注射マスだと。 隣の車とスレスレになるだろうね。そんなところです。ご視聴ありがとうございました。